今回は頑張って歩いたり、頑張って走ったりしているけど、なかなか痩せにくい。そういった方におすすめな、ウォーキング50分相当を、たったの2分で同じ効果を得ることができる、矢印の応用編として紹介していきます。 前回紹介したヤジロベ印は動画の最後にリンク貼ってますんで見てない方はご覧ください。今回は応用編として紹介していきます。以前ヤジロ印を行った方はわかると思うんですが前回はつま先をまっすぐ向けて片足立ちでキープ。足を動かしてバランス取りながらキープしたんですけども実はつま先を開いて行う方がバランスが取りにくくて効果的なんです。そこで今回はプラスアルファお相撲さんのようにバランス崩したら思考を踏んでいきます。これを 1分間片足ずつ行うので 合計2分です。これできなかった方結構つまずきやすかったり体幹が弱かったりするので頑張って1分間一緒にキープしてみてください。そしてキープできなかった時にお相撲さんのように思考を踏むんですけどもこれが実は下半身の強化としても効果的なんです。なぜかというとフロントランジ足を前に出して踏み込んでその足を蹴って元の道に戻るっていうフロントランジと同じようにヤジロベを行いますので前回のロベよりもより効果的な2分 分間ににななります動画を見ながら一緒に真似してみてみくださいそれでは紹介します実は人ってつま先まっすぐ向けて歩いてますよねなので前回のヤジロベはつま先まっすぐ向けて足を動かしてバランスをとるこれ実はね簡単なんです今回つま先開いて体は前向けてバランスとります片足できれば上げときますこれでバランスをとります軸足は少し曲げときます もし足が辛くなったりバランス崩れたらこのまま大股で歯垢を踏んで蹴って帰るバランス崩したら踏んで蹴って帰るこれを片足ずつ1分ですバランス崩れなかったらこのまま1分キープでいいですウォーキング50分相当の効果が得られますバランス崩せば歯垢を踏む戻るっていう風に行ってみてください つま先をしっかり開いた方がいいですなぜかというと股関節ってほとんどの方が内側を向いているので股関節をしっかり開くことで反り腰改善大きく改善になりますできれば足は水平でキープこれだけでも結構つらいです頑張ってみましょう片足1分ずつですそれではいきますスタートこのままキープつま先まっすぐよりだいぶ難しいです で余裕だよって方はね、ちょっといろんな足を動かしてみたりして、バランス取りにくくしてください。こういう感じで、グラグラさせながら。バランス崩れたら、踏んで、帰る。また帰るときもね、戻りすぎたらこっち行っちゃうんでね、これでキープ。あと30分。結構辛いですよね。矢印をしながら、軸足少し曲げてるんで、 太も も, もねお尻も結構効いてると思いますこういう感じでキープバランス崩したら4踏んで戻る頑張ってあと少しですどうですか上げてるもんも結構辛いっすよね足の裏結構疲れますよね OK さあ反対足です 今までね、足の裏結構疲れたよって方はね足の裏がね実は弱い証拠なんです反対いきましょうスタート片足ね1分頑張ると反対足にしたら結構バランスがねゼロからなっちゃうから難しいっすよねこんな感じでバランス取れる方は足を動かしたりしてしっかりね開いた方が難しいです つま先しっかり開いてくださいバランス崩したら四股踏んで帰る30ですよ頑張ってつま先がねあれつま先の前よりねお尻に効いてると思いますつま先をね開くことで股関節がね開くんで中殿筋小殿筋を使うことができてます おっとバランス取りながら一分できてますか皆さんバランス崩したらシコおオッケーですお疲れ様でした前回のヤジロベやってない方は動画の最後にリンク貼ってますそっちもやってくださいでこれ一分キープできなかったよって方はね足裏のバランスが悪くて。 体のラインが崩れやすい状態になってますんで、足の裏のね、バランスをしっかり鍛えてもらって、歩いたりしてもね、つま先外側に向けたままとかね、内側に向けたままとかで、足の裏が使えてない状態で歩いてもより効果的にね、行えませんので、まずは歩いたりする前に、この矢べ今回の応用編を1分できるようになるまで何度も見ながらやってください。1分できたよって方はね、優秀です。できたよ、できなかったよっていうのはね、コメントで教えてください。